皆さんこんにちはハートカイロの平野です今日のテーマは慢性痛につながる言葉でお話しさせていただきます言葉が慢性痛にと思うかもしれません言葉は発生する言葉と心で唱える言葉と大きく2つありますが人間が何かを考えたり認識したりするときに必ず言葉にしています あなたは言葉を使わずに何かを考えることができますかそして使う言葉は脳に刺激を与え私たちの記憶として保存されますもちろん痛みも記憶されます言葉を使って痛みを軽減する認知行動療法は整形外科でもグレード a の高い評価を出しています具体的な認知行動療法は 専門サイトにお任せしてここでは現場の話をします慢性痛は例えると痛みの迷路かもしれません痛みの認知を変えながら痛みが少ないゴールを目指していきます痛みの迷路は何度か壁にぶつかり時間がかかる時もありますなぜ人は痛みの迷路に迷い込むのでしょうか そこにはある共通した言葉があります。その言葉とは常に痛いです。繰り返した痛みで意識的にまた無意識的にも痛み過敏になっています。あなたにも常に痛いという言葉を意識的にも無意識的にも使っていませんかあなたは24時間痛みを感じていますか常に痛いのであれば。 睡眠が取れない仕事ができない家事もできない動けないなどのかなりの制限があるはずです常に痛いという言葉の裏には何があるでしょうかそこには痛みを通しての不安恐怖誰かに聞いてほしい構ってほしい受け入れてほしい承認してほしいなど外へのメッセージが含まれる場合がありますもしあなたが